よいしょお、ど真ん中、okay. キャップナンバーツーホールアゲインストの200ヤード絶対届かねえな ち ょ, っと右過ぎたちょっと右ですああさあ残り190ヤードですがアゲンストで210205ぐらいは必要あ結構風強くなってきました210は必要かなうんーちょっと引っかけ気味やばいあフレンドリーバウンド 右に貼れたっぷりおです。 ナイスショット、はい、ナイスアプローチ、オッケ ー, オッケ ー, オ, ッケーオッケー、拾って、えー、11番ホール、パー3、右はずっと池です166ヤードアゲンストの180ヤードは必要ですおー、すじってるあー、ショートだ。 シショョーートトちょっと左へはいこれはちょっとトラブル的なショットやと思います下りのあいい感じうん悪くないです 第2打目惜しいはい。Okay. とパパッと おえ番短い346ヤードパい、うん、シ, <笑>ショットです。はい です左池、奥、池、フォローちょっとプレッシャーかやっちゃった池にやってしまった<笑>萌川選手セカンドショット左池、奥、池ピンは奥という難しいセッティングです残り115ヤード フォローです。うんー、いい感じ。スジってる。<笑>多分。多分。五十六度で行シャンクした。はい。入ってボギー。 エンゼ然ショートじゃなくてああオッケー萌え選手難しいセカンドショットナイスオンさあ 1m フックラインだと思います<音声>おおナイスバーディ ー, ーナイスバーディーありがとうござ13番380ヤード これも左がずっと池になってますんー、ナイ素晴らしいこれでギリギリ左に入れた左に入れたね危なかったね残ったでしょう多分 ちょっと右やけど OK ですセオリーどおりはいあっでも右にキックしたかな多分6番や何ヤードだった ?17013 170、えー、番パー4 ギ リ, ギリギリでした。百七十ヤード六番アイアン。ちょっと右。右に四かな。前川先生、ちょっと右に外してしまいました。右からのスライ、あ、フックラインの。 クラインのアプローチショットです。上等機。おお、いい感じ。おお、ナイスタッチ。オッケー。スライスライン、パーパット。 うーん、結構スライスした14番パー5右バンカー狙いうんナイどショ真ん中ナイショバンカー右エッジ Okay. あーはい、さあパー5のセカンドショット、ジカドラを持ってす、ドライバー、おお、ナイス、オフェアウェイキープ、多分。多分多分うん これもちちょっとあちょっっっとと左左だだけかがりだった小川選手パー53打目。 7754度ですちょっと上げてますさあ距離足りてるかおよさげよさげ惜しいナイスです ああ、引っ掛けた。OK さあ、バーディーパット。ナイス三打目でした。うん、ナイスバーディー。ナイスバーディーでした。